黙, 遁黙分身の術俺の分身が結界に出入り口を作る忍びたちを全気力を振り絞りやつを打ち破るのだいくぞ 助けあのでげやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱りきったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すからダメだ。このまま焼き尽くす。お, おい、サスケ燃え尽きろ。そろそろ。 お前のかつての夢はほかげになることだったナルトはな今でもそうなんだよお前は知らず知らずのうちにかつての自分と今のナルトを重ねナルトの言葉をかつての己の言葉として聞きたがってるお前自身かつての自分に否定されたいと望んでいるんじゃないのか ハハハハハハハハハハハハいるからこそだそのハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハくハハハハハハハハハハハハハくハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハこハハハハハ お前とリンのことだけだと思っているなら見当違いもいいところだ<笑>知っているのさ全てあの時リンは霧隠れにさらわれ賛美の人中力にされていたこともそして美獣の力が暴走することを恐れリンが自ら選んでお前の手にかかったことも それを知っていて、いなぜ俺にとってリンを守れなかったお前は偽物だ<笑>そしてリンは俺の中で死ぬべき人ではないよって死んだリンも偽物でしかないこんな状況ばかりを作ってきた忍びのシステム佐藤そしてその忍びたち 俺が本当に絶望したのはこの世界そのものこの偽物の世界にだナルトが言ったはずだ心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだと今のお前はその本物の輪も消そうとしてるんだぞかかし俺はもう空っぽなんだよ風穴の開いた俺の心は もう痛みすら感じないだから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのかそんなもので本当に心の穴が埋まるとでも思ってるのかではこんな世界にいてどうやって穴を埋めるおビと心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ 綺麗事をと、グダグダと。現実を、この世界の仲間との思いを捨て切ってこそ、本当の幸せがある忍びの世界で、ルールや掟を破るやつは、クズ呼ばわりされる。けどな、仲間を大切にしないやつは、それ以上のクズだ。そして、 仲間の思いを大切にしないやつはさらにそれ以上のクズだで俺がクズだとしてどうするクズな俺をクズなお前が改心させるとでも残念だが俺にはお前を変えられるだけのものが見つからないもうお前にしてやれるのは 死だけだ来いでは忍び組でみで始 め, 始め 今、俺の描く夢の中にいる<笑>それだけで俺はその考えが間違いだお前なら分かってるはずだ毎回毎回やられてばっかりなのに よ, よく飽きずに挑んでくるよな、ね、お前のそういうところだけは認め て, てやるよやられてばっかりじゃねえよかっ危 私たちは、譲らん待ちかねたぞ。そろそろ俺を輪廻転生させる頃はいな。 オビト、お前は俺を蘇らせるためにテナズケテオイタヨビニスギここからは、俺の時間だンダ<音><音><音><音> <笑>この感じはそういうことかわ<笑> 先生おみそお前 イライシンのマーキングは決して消えないそれは教えてなかったねオビトなぜあっけなかったなあとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだ 終戦と決めつける裏切り者の同胞よこれは気ぃつけろ、サスケ。あいつはもう今までのオービトじゃねえ。どういうことだまだらに操られてるのを振り払って。あいつは最初から。 ずっとこれになるために陰を結んでた多分十尾の力を吸い取る術だなんだとお前の言ってることが正しいのであれば奴は 人は十尾の人中力だってばよ はは俺はもう待ったはなしだ柱ままずいこのままでは<笑>黙とう黙武神の術 するなまだなこうなってはやらねばならないことがある何のことだもう少しお前をいただく。 再び本気のお前と戦うことだとい本来ならばもう叶わなかった戦いだ現在のトカに比べ柱まやはりお前は俺を楽しませてくれる知っているか今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になっている そして認められているものが違う力は全てではない違う結局物を見るのは力相変わらずお前の考えは甘い俺達はすでに死んだ存在で現在の世に干渉するのは嫌だ俺が死んだ存在誰がそんなことを決めた俺はかねてよりこの時のために 腰淡々と計画を進めていたが今は俺のために戦闘のことに真相戦術頂上決まつ今のようこれ以上を乱すことは許さんさすがはまだな。 この程度では終わる気がせぬ<笑><笑>やはりこうでないとなお前との戦いはしかもどちらも江戸天聖半永久的に楽しむことができる。 こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことはわかっているお前の真の狙いはなんだそうだな少し昔話をしてやろう柱間、お前は真珠というものを知っているか真珠まだ人がチャクラというその概念すら持たず 絶え間なく争い続けていたはるか昔真珠はそんな争いに関わることなくずっと人々から真鍮として崇められていたある日千年に一度なるという実が真珠に宿ったその実には決して手をつけてはならないという伝承があったが争いに勝つためそれを口にした姫がいた 名は大津月やそれが最初にチャクラを持った人だったそしてカグヤの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた赤子の名はオオツツキハゴロムチャクラの教えを説き忍衆を始めた忍びの僧陸道仙人と呼ばれた男だ 争いを止めるために禁断の身に手をつけた人がその後どうなってしまったか説明がいるかその身に人が手をつけた時より人は呪われより憎しみ合うことを決定づけられたのだ忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか それならばいっそ大現術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないかそれがそれがお前の言っていた先の夢だったのかああだがほんの少し違うどういうことだすべ<笑>てをここで話すのは野暮というものだ ここで言えることは一つそれをなすのはおびとでも他の何者でもないこの俺だなぜだなぜそうなってしまったのだお前は己の道だたとえ誰であろうと指図される義理はないこの際だ。はっきり言っておいてやろう お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった今はそうこのひとときを楽しもう 先代様たちが分身体で様子を探る今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだやるぞ扉はサルトビおな 力を手にどうやどうなってしまったのは公状京に送り込んだの制限でもせ人よ自然ならせのびとよいさら何だとわびなら不要だ元から支配していたのだあんたはそれに気づかせて お前たちののにでしかしこの先にあるものじゃ先頭最もっん神数戦術頂上怪物十尾の陣中力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 だが何の問題もない俺だけの攻撃を受けて平然とお前たち死人に未来を語る権利はないお前たちはただまずい過去に眠っていればいいおっちゃんたちがなんだ今のはヤの背にある黒い玉 それを爆発的に拡大させたのだ二代目のおっちゃん安心しろやられたのは全員分身だえ、あ、そうかそうだったしかしあの男、厄介な相手だぞ俺は今忍びの外同じ力を手にしたのだ今までのお前らの常識では測れんぞおびとお前がなりたかったのは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 俺の父ちゃんを馬鹿にすんじゃねえ大丈夫だってばよあ。俺、知ってっから。木の葉の誰より、認界中の誰より、大人なんかより。父ちゃんが何一つ失敗してないこと、一番よく知ってっから。だから、行こうぜ、父ちゃん。ああ。 你看 父ちゃんをバカにしたてめえは絶対許さねえ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 なななど存在しない諦めを俺の中には諦めなんてつかまえ最後に勝つのは俺たちだかまえ<タッ><タッ> よかった ぶっ飛ばす テーなヤツらの攻撃自体は大したことはないがこれ以上調子に乗らせるわけにはいかんななんだ始めるとするかこれは なんだこれは逃げろうう助けてくれうやだ<笑>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 後悔は先に立たんんぞいいんだな後悔は先に立たねえかもしんねえけどやらずに終わったら残るのは後悔だけだ行くぞおなぜここまで抵抗する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 呼べおじきつぼみがひらくその時点で世界は終わりだ時間はもうないぞ<笑>お前を倒す。 決着をつけるぞもうこの世界は終わるの 自分の言葉を曲げねえ。これが俺の運動だからだ。 強さが剣に宿る。布穂の剣だ。もうお前らは俺に勝てん。 引っ張り抜くぞ!》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 出てきた過去と甘い自分だ面して自分隠したってダメだどんなに言葉でごまかしてもあんたがうちかおびとだってことは変えられねえんだ今さらその名に何の意味がある俺はもう人ではない次の段階へと人々を導く者第二の陸道仙人だ違う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 だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ影かげになるやつに近道はねえしなったやつに逃げ道はねえよそうだろお前が歩いてる道は逃げている道だだからだみんなを巻き込んでお前の道をこのまま突き進むのは許されることじゃねえこっちの道へ来て が尾人として木の葉の忍びとしてきっちり罪を償ってもらう違う俺は内葉尾人を捨てた俺はもう自分を隠すのはやめろお前はお前だ逃げんなこっちへ来い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 それとつながってんのは決して今のお前なんかじゃねえもうわかっただろ俺はお前はうちから大人だ<笑>いいから来いこの野郎 な, なるとみんなの力をなめんなってばよ<笑> た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 シャリンガンを持ってしても結局は何も見えなかった何もなかった俺もはっきりはわからないはっきりとはわからないが目を凝らして見ようとはしたんだお前がくれたシャリンガンと言葉があれば見える気がしたんだよそれがナルトだってのか なぜやつにそこまで今のお前よりは失敗しないと断言できるからだなぜだあいつが道をつまずきそうなら俺が助ける な, なぜ奴を助けるあいつは夢も現実も諦めたりしないそういうやつだからさ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 長なたが俺を裏切った手段、けど輪廻転生の術だその術は代わりにお前が<笑>長なたがかつてなぜ俺を裏切ったのか今ならわかる気がする術繋ぎの重なった人の思いそれも強い力になるんだなういいだろう 雑談はそろそろ始めさせてもらう我らが待望のためにあ交代だっだ黒絶ーゼットゲドウの術フフフハハハ はははははやっとまともに戦えやはりこの体でなく、れば血湧肉踊ってこその戦いだまだなお前この時を狙ってぐう<笑><笑><笑>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 一匹も逃がしはせんすぐに首輪をかけてやるさせねえよよく見た江戸天の体じゃねえ<ス><ス>そうね俺はもう死者ではない<ス>どういうことだどうやって生き返すか これれにについてはしなななければならないさのともちろんさ美獣のみんなはやっと自由になれたんだ 二度とめえなんかに捕まえさせいそう師匠と友達てもおめでたいやははりお前つななき返っても同じだすぐにあの世に送り返してやる追い詰めたってばよこのままぶっ潰してやる オーカスライドすすごいよっしゃこれだけやれば<笑>遅くなりました。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 小どもすげえ力だこれ以上はみんな<笑> これで全ての美獣が揃ったわけだ次はなナルはっ死ん音が美獣を抜かれてしまったのだえナマルトは今死の淵にいるだがまだ助かる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 を受けたことがあんたのあだとなる江戸天聖のままがよかったと悔やみながらいけさ<タッ><タッ>てお前はかててないお客が生き残りだどうだの俺とこの男の子はない勘違いする 死んだ人間だあら更にどの道を前に残された時間は少ないナルトとは違い頭を使っての行動が得意のようだが助けるそれでいい内田は交渉に立ったうれお前は1ヶ月まで何を望むかこちらの二人はどうに終わっているか柱もの待えなかった だ, だ, だがこの世界は失敗した全員と柱間のもの死にかけの患者には荒病気が必要だエントングチ消えろ古き時代とともに。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 ありめぐりどうしたのス<タッ>ス<タッ>ススサスケのチャクラが<タッ>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 いいいろいろと暗躍していたようですだがここに来て尾人を裏切ったええつまりヤは元からまだらしか主と認めていなかったのでしょう加賀先生さくら一体どうナルトナルトの中のキュービが抜き取られてこのままじゃだから四代目様 あなたの俺のキュービを与えればナルトは助かるんだねはい大丈夫すぐに助けてあげるよ 戦争も終わりだあとは俺の時間だダラ、ま、様遅いぞクロゼこちらから出向いてやったわカカシあの姿ははいオビトと同じように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 マザまだザその状態でまだ自我を戻してくるとはまだ俺は眠っていられないあんたに話がある俺にここに来て一体何の話をするんだあんたにとって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 まだだよ。今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。<笑>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 ハオビトだこれはいただく<笑>かかしナルトを地空間へ運べそういうことか俺もだ出せろ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 結局お前は何も成すことはできない今のお前は無力な忍びにすぎん俺一人だったらなかつてあんたが教えてくれたはずだ車輪眼は左右揃って本来の力を発揮するものとな2つの車輪眼が揃った俺たちは強いそれこそ 固めのリンネガンしかないあんたよりもな目的はシンプルだ俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐそれだけだわかったそれでナルトは助かるんだなあ任せておけそして今回は俺がメインここからは俺がメインでいくお前はバックアップだカカシ 久方ぶりのツーマンセルだなしくじるなよおビト行くぞお前にはべて返してもらぞオビ<笑>この目をなんあんたに返すとおもっしかし手荒になっ ていド陸道の広めた着クは本来つなぐ力 の, ためその力を認識して人々に伝え導こうとしたの<笑>あとは頼んだぞ<笑>あ 前方イントンライハン。<音楽><音楽><音楽><音楽>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 どこだここで戦っているんだろうなると今別の場所で治療を受けているあとはナルトたちが戻るまで二人でできる限り時間稼ぎをするいいなかいや一人でいいここからはこの青木猛獣が引き受ける異性の良さを認めてやるそれだけだ 踏みどう 忍び、拳も意志もすべてぬるい。こいつ、俺の大事そ平然とは。<笑><笑><笑><笑><笑> かな攻撃では俺に致命傷を与えられんぞさあもっと踊ってみせるなるほど少しは意地を見せたか<笑><笑>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 俺の背を見ておけそれがお前に勝つ最後の修行だ押せしょうりもなく 守り抜くと第八本八本ンのジェン面白い。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 アリンのあの慌てようスケ君に何かあったことは間違いないよねサルトビ先生私たちでやつをやりますあなたたち絶は任せたわようっ、んうんうんうん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 どちらのかちこ難しいかおしえてあげないね<笑><あ><笑>手かねわのせつよいままさかかんするときにいきど<笑>りと根あいのぼうはよろこびをかいのかでもんいる恐怖ふを感じるでしょう<笑><笑> さっさと佐く君のもとに向かうわよいててあとはわしに任せよではよろしく。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 ささっさと解きやがれ落ち着きなさいカーリンよくサスケくんを感知してみなさい感知っつってもアイス<笑>サスケの着路を感じるなんで僕はもう今までの僕じゃないサスケくんに危害を加える気もないじゃあカブト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 馬鹿でいい お, お, お前を弟子にして我々よかったわいこの葉を潰すそれにそこまでこだわる仲間を支れている。あなた 自分の言葉はまけない私の死にすまででそれが人道だからこの俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。